ハハハハ。<laughs> <Yeah>. <笑> <laughs> <笑> でまでいいでね、Please, おでん。 봤어 네, 네이거봤어내 거, <웃음> 거봤어요맛 있, 다배 、네、 맛있어요 <웃> 음 <웃> 음맛있어요맛있음음맛어요음맛있어요음음의노력을칭찬하고응원하는음음입니다안녕하세요저는 <웃> 음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음 三国際映画祭に参加できるようによろ<笑><シネ><笑><笑><か>しくお願いします。神戸さん無理だ。え、今日映画を改めて見て、なんか私の中にはまだ朝子がいるし、まあなんだ多分これからずっと共存していくというか。<笑> うーん素直に客観的に映画を見れる日は来ない気がしましたそれくらい本当にこの映画に入り込んだし助けられたし本当に大きな作品の一本ですーこの作品が世界に羽ばたいて韓国の皆さんにも見ていただけてきっと皆さん一人一人感想は違うかと思いますけど届いたものはあると信じているので皆さん自分を 大切に、素直に、自分を愛して生きてほしいなと思います。ありがとうございました。神様みんな。 アニヤセヨープ、えー、サン映画祭終わりましたなんか力が抜けました<笑>映画とかテレビで見ていた韓国の方にお会いできてひそかにドキドキしながらいました毎日おいしいものも食べてちょっぱるトッポギノーノンマシッサよ<笑>またプサン映画祭に参加できるように楽しみはるけよ 감사합니다또만나요